皆さんこんこにちは田中玲奈です私はこれまで久留米ふるさと特別大使として全国の皆さんにふるさと久留米の魅力をお伝えするお手伝いをさせていただきました今回特別大使として10年という節目を迎えたところで4月からふるさと名誉大使に任命していただくことになりました筑後川や箕面山のような雄大な自然 ララーメメンや焼き鳥などバラエティに富んだグルメ季節ごとのフルーツクルメガスりや卵体漆器などのものづくり多くの画家や俳優ミュージシャン歴史他にも数えきれないほどのいいところがクルメにはありますこれからも私の大好きなクルメをたくさんの人に知ってもらえるようにまたクルメに遊びに来ていただけるように魅力を発信していきたいと思います。 今は新型コロナの影響で久留米の皆さんも大変な思いをされていると思います私も毎年参加していた水の祭典や花火大会をはじめ市民の皆さんが楽しみにしている様々なイベントが中止になってしまい本当に残念に思っていますコロナが収束していつも通りの日常私がよく知っている久留米に戻るのを心から願っています くるめのイベントが復活したときには駆けつけます。私も名誉大使としてくるめを応援し続けますので、皆さんも明るい未来を信じて頑張りましょう。